こんにちは。本日は STM32 マイコン体験実習、組み込み AI 編、Python スクリプト編のプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。本プレゼンテーションでは、実習で使用しました Python スクリプトの中身について解説していきます。ここで本実習のプログラム構成について説明いたします。 本実習は全部で8つのパートに分かれております。1つ目の AI 解説と2つ目のツール解説は座学の内容になります。3つ目のツール動作確認、4つ目のデータ収集・学習、5つ目のニューラルネットワーク実装は実機を用いたハンズオンの実習となります。6つ目の設計のヒントと、 7つ目の Python スクリプトは再び座学となります。本実習にて使用する統合開発環境が IAR 社の EWARM になりますが EWARM の代わりに弊社の STM32Cube IDE をご使用になる場合に8つ目のパートの STM32Cube IDE もご覧いただく必要があります。こちらも実習形式となります。 以上が STM32 マイコン体験実習組み込み AI 編のプログラム構成になります。本プレゼンテーションは7つ目の Python スクリプトのパートとなります。弊社が提供する組み込み AI ソフトウェアパッケージの FPAI センシング1にはいくつかの Python スクリプトファイルが用意されています。 ここでは、それらのファイルについて説明します。FPAI Sensing 1フォルダーから、Utilities, AI Resources, Training Scripts, HAR とフォルダーを開いていきますと、左側にありますように、複数の Python スクリプトのファイルが置いてあります。データセッ e のフォルダーは、 あらかじめ用意されている参考用のログデータファイルを含んだフォルダーです。.ipynb という拡張子のファイルは Jupyter のノートブックになります。harnn.py は, は元の人の活動認識のニューラルネットワークモデルのファイルになります。preparedataset.py は 学習に使用するデータはもともといくつかの CSV ファイルに保存されていますが、Keras のディープラーニングフレームワークに入力する前に、必要なデータを抽出したり、データ形式を変更するためのリフォーマッティングなどの処理を行います。preprocess.py は、抽出したデータに対してフィルタリングなどの処理を行います。runme.py は、 学習を実行するためのスクリプトです。utilities.py は使用する Python インタープリターの確認を行います。こちらが preparedataset.py で使用されている関数の一覧ですが、例えば .csv ファイルからデータを読み出す関数、前処理の関数、 学習用とテスト用のデータセットに分離する関数などがございます。こちらの harnn.py はニューラルネットワークのモデルの本体です。Keras のフォーマットで分かりやすいフォーマットになっています。こちらにはどのようなレイヤーが使われているかが書かれています。例えば、コンボリューションのレイヤーとパラメータ、 アクティベーションの関数、フリーコネクテッドのデンスレイヤー、ドロップアウトなど、一つ一つのレイヤーがこのようなフォーマットで書かれています。ファイルの中にトレインモデルという関数があります。こちらが実際に学習するための関数になります。こちらの関数では、エポックやバッチサイズなど、 いくつかのパラメータを指定しています。学習が完了しますと、各エポックの精度と損失の関数をプロットしてファイルに保存します。その他、MakeConfusionMatrix という関数もあります。こちらの関数は、今回は学習用のデータセットではなく、テスト用のデータセットで使用しております。 こちらは指定されたデータセットの出力を予測して、混同行列を作成し、その結果を .png 形式の画像ファイルに保存します。runme.py というスクリプトは、データのフォーマットと前処理に必要なすべての関数を呼び出し、指定のニューラルネットワークモデルの学習を実施します。 先ほどご紹介したトレインモデルの関数がスクリプトの下の方で使われているのを確認できるかと思います。utilities.py は使用する Python インタープリターを確認するためのスクリプトになります。preprocess.py はハイパスフィルターや重力回転などのデータの前処理のためのスクリプトになります。 以上で本プレゼンテーションを終わります。プレゼンテーションを最後までご覧いただきましてありがとうございました。